お時間ちょうどとなりました発表時間は三十分ですそれでは福島さんは拍手でお迎えくださいそれではこれより、えー、情報システム部門の業務における Python の活用と題しまして福島より発表させていただきますよろしくお願いいたします まずはじめに本セッションに関する簡単な注意ですが本セッションは上質をなりわいとしている Python の初心者が Python の活用法であったり活用事例を紹介するものですスライドの中には一部コードを添付していますがこの動作を保証するものではありませんまた紙面の都合によりコードの全体は記載できていないことをご了承願いますこれらを踏まえた上でお楽しみいただければ幸いです本日の発表のお品書きはこちらです 簡単な自己紹介とアイスブレイクの後、上質の業務と Python の関係について触れ、事例紹介に移ります。で、最後にまとめでの締めとなります。それでは早速、自己紹介とアイスブレイクのコーナーです。私の名前ですが、あ改めまして、福島慶人と申します。現在、オルタ株式会社で情報システム部門の担当をしております。来歴ですが、大学時代に計算、機 械,、えー、と機械工学、計算力学、これはいわゆるシミュレーションですね。 ポートランや C や Python を使っていました、えー、大学院に移り今度は打って変わって実験系の研究室に入り生態材料の開発に勤しんでいました生態材料といってもいろいろあるんですが、まあ、一言で言うとプラスチックを体の中に入 れ, ても入れても大丈夫なように加工するというテーマで研究していました 大学院卒業後、ここから少し移植の経歴が始まり、前職、体の中に機械が入る世界になるだろうと、医療系と機械系、両方の技術を持つメーカーにエンジニアとして入社したところ、少し経営状況が芳しくなく、配属が決まった事業所が売却されたり、子会社化されたりを繰り返し、あれよあれよというままに、エンジニアリングではなく、管理会見を担当していました。この状況は、わがことながら、再現性がなくて面白いと思う自分もいましたが、これは本当に自分がやりたいことなのか。 キャリア迷子になりかけていた頃ろに、まあ、イエンタで創業したばかりのオルタの役員たちと運命のマッチングをし、半年のお手伝い期間を経た後資金調達時に一人目の社員として入社しました。このあたりはこう、ウォンテッドリーにインタビューの記事があるので、ぜひご一読ください。文字ばかりだとあんまり面白くないので、少し絵素材をということで、一番左は大学時代の研究の写真です、で真ん中が大学院、右が現在です。えー 一番左これはシミュレーションの様子を図にしたものですね、えー、骨に力を加えてうまく分散されている様子が分かるものですフォートランを使って書かれた研究室秘伝のタレみたいなプログラムを使って計算した結果を当時少し流行り始めてた Python を使って表現してます確か Python イメージングライブラリー今だと p ロー o なのかなを使ってます、えー、真ん中はシミュレーションから打って変わって実験している様子で、まあ、プラスチックにプラズマ を, しょプラズマを照射したり コーティンングしししたたたりりり電子顕微鏡でで解析したり薬品を使っっててますすこれはアセトンって除光液ですねで右がこれは現職のオフィスで天井裏のネットワーク配線を行っている僕の絵です。あ結構ドヤ顔ここをしているように見えるんですけど結構必死です。でこっちはあの在宅ワークを開始セットアップした PC が PC を発送に行く様子です。なんかホビットとかそういうマスコットキャラクターみたいな感じがあるよねとの評判です。 少し私の所属しているオルタ株式会社について紹介させてくださいオルタ株式会社は実は4年前からパイコン j p のスポンサーをしておりますプロダクトはどちらも p y t h o n ン a を使ってますプロダクトはオルタクラウドファクタリングというサービスとインボイというサービスの2つがありオルタは請求書を現金化するサービスで中小企業や個人事業主の方の資金繰りをサポートしていますインボイは無料で使える請求書発行サービスです もしかしたら、この会場にも使用してくださっている方がいらっしゃるかもしれません。もしそうなら嬉しい限りです。請求書発行のほかにも、最近リリースした機能ですが、請求書をカード払いすることもできます。ミッションは、あらゆる情報を信用に変え、新しい価値を創出するというものです。累計30億円以上を調達している60人程度のフィンテック企業になります。詳しくはカルチャーデックをご覧ください。このカルチャーデック、結構評判よくておすすめです。<笑> アイスブレイク、つかみの話題として何がいいかっていうのを私結構考えたんですけど、結論上質である私と、おそらくプログラマーであるまあ皆様方との共通の話題として、これ一つ面白いんじゃないかなっていうもので、人生で遭遇した最もやばいバグっていうのについてお話しさせていただこうかなと。私が経験した最もやばいバグですが、お客様に電話をかけるために使用していた電話サービスで、これなんとかコネクトっていうんですけど、お客様含む日本の電話番号に。 電話をかけるとなんかたまにタガログ語みたいな謎の音声が再生されてお客様に電話がつながらないっていうバグが発生しましたこれ本当嘘みたいなんですけど当時の音声見つかったのでちょっと再生を試みてみますねこれまあちょっとあの今再生できないんですけどあの、まあ、中身はこうなんかよくわからない音声と僕がちょっと英語で会話を試みてるみたいな音声で。 でアナウンスと気付かずに、英語でなんか会話を試みてるみたいな感じです。で、これ、当時、別の電話のサービスで乗り換えをリリースしようとしているタイミングで発生したもので、もともとは旧電話番号に入電したら、新電話番号、新しい電話番号の方に自動で転送されるような設定を想定していたのですが、このバグにより、お客様が古い方の電話番号に電話をかけたら、転送されるタイミングで、なんかアナウンスが流れてしまうと、結構会社の保険に関わるやばいバグでした。 最終的に旧電話番号から新電話番号への転送を諦め、旧電話番号に入電したときは、電話番号が変わりました、新電話番号はこちらですと、アナウンスを流すにとどめ、新システムに移行し、解決としました。本当に余談なんですが、この番号を社内で報告して、よくわからないことが起きているんです、助けてくださいと助けを求めたところ、テックリードがさっうと現れ、 ちょっと一緒に見てみようかと報告した通りの手順をなぞったら本当に再現してしまって福島さん、ちょっと忙しすぎて頭おかしくなっちゃったのかなって思ったんですけど本当にバグが起きてて目を疑いましたって朗らかに笑ってたことを僕は今でも覚えてます。今でこそ笑い話ですがまあ発見したときは結構焦って落ち着き払ったテックリードがかなり心強かったですはい空気もほぐれたところで本題の前提知識の説明に移ります。上質っって言って この2つの道がクロスするところってどこなのかっていう。皆様は、上質の業務範囲は何かっていうのを一言で表現できますか上質の業務として代表的なのは、今スライドに映している者たちです。縦軸開発、インフラ、事業、バックホースだとしたら、ヘルプデスク、IT 戦略、セキュリティ、テレフォニー、IT ガバナンス、社内インフラ、RPA などなど、これを一言で言い表す言う言葉があって、それはプロダクト以外全部が業務範囲。 そういった覚悟で業務に従事していいいますす総合格闘技みたいでかっこよくないですか業務範囲、業務カテゴリーは非常に広いんですがこれらを実際の業務に落とし込むと大まかにこんな感じです。会社によってまあ多少の差はあれど大きくまあ定常と非定常に分かれます定常業務の中にはまあ業務サービス、サース管理これはアカウント管理や保守運用を含みます端末管理、IT 資産管理ネットワーク管理セキュリティ監査対応 否定常なものとしてはシステム導入リプレイスやインシデントレスポンスサート活動などが挙げられますそこで勘のいい皆様ならピンとくると思うんですがこの定常業務保守運用っていう分野は Python がかなり活かせるんですね他にもセキュリティ監査対応などは出番があります個人的には結構 Python がないとやってられないなっていう業務はあります SAS 管理に関して補足なんですが、昨今、業務インフラ、バックオフィスのシステムのトレンドっていうのは、会社ごとに独自のシステムや全部入りの ERP パッケージを利用してた時代から、複数の s a ス s を組み合わせて利用する時代に変わりつつあります。ただ、やはり s a ス s も万能ではないので、標準の機能だけで現場の業務に合わせて運用を構築しきるっていうのは、現実的に無理なことが多いです。 そういったときにまあ API と簡単なプログラミングで足りない部分を補うことでまあコストパフォーマンスと業務効率を両方とも最大化するということが見込めますこの実例の紹介というのが今回の発表の趣旨になります業務カテゴリーと SARS ごとにまあ私 Python にこれ救われてるわという業務の一部がこちらです本日この後事例としてこれら6つを紹介させていただきますそれではここより事例紹介です 事例の説明の流れですが、事例は A から D、どんなことをしているのか、回避形や課題、プログラムの概要、決壊出力の4項目に分けて説明させていただきます。それではまず1つ目、Google ワークスペースのグループ管理から始めます。このグループ管理、どんなことをしているのかというのはかなりシンプルで、Google グループの作成、設定の省力化です。より具体的にはグループ名とアドレス名のみ指定して、 なででもないです<笑>グループの作成が完了するで、メールと名前と説明を入力して、これを実行するとグループの作成が完了します。イベントの日時はいつですかちょっと、AppleWatch がわがままを言うんで、<笑>でまあ、これあな、そんなことかよこれこんなことパイコンで話すような内容かって思うと思うんですけど、違うんですよ。結構根がが深深くて奥が深い問題なんですね Google グループの設定画面、見たことある人、多いかもしれないんですけど、あの結構 UI がたびたび変更されます、しかも結構直感的ではないんですよ、なので、設定ミスが非常に発生しやすい、職業から私、いろんな s a ス s の設定画面とか管理画面を見てますが、まあ、中でもこれは結構、かなり直感的ではない方ですね。とはいえ、まあ、最近になって少し簡単になりました、チェックボックス入れたら権限が設定できる。 ただやっぱりこの表現も会話とか投稿とか表現上の違和感はちょっと拭えない感じになっていてもともと Google グループっていうのはフォーラムとかメーリングリストとかがメインの用途だったら名残かなっていうふうに思います現在フォーラムとかはスラックディスコードで移りがちなこともあってメインの用途は IM a 管理や組織のチーム管理組織内のグループアドレスとして利用する用途が多いのではないでしょうか この直感的でない管理画面というのはやはり設定ミスというのが多く発生しがちでよくある誤った設定の例としてはメールの内容受信したメールの内容送信したメールの内容が全部ウェブで一般公開されてしまう組織内の誰でもメールの内容が閲覧できてしまう大事なメールがスパムと分類され届いたことに気づかない設定になってしまっている。 とといったことが挙げられます、まあ、特に2013年頃は、まあ、このデフォルトの設定がウェブへ一般公開だったとっいうこともあって、中央鑑賞をはじめ、まあ、環境省とかですけど、多くの企業の内部情報が意図せず公開された状態になっていたこともありました、これ結構ニュースになっていたので、記憶の片隅にある方は多いかもしれません。もちろん、もちろんですよ、ここまでいろいろ物申しますが、これはあくまで設定画面の一部が少し使いにくいという話であって、Google ワークスペース自体は私、本当に最高のプロダクトと思っているので、誤解なきをお願いいたします。 そもそもまあ Google ワークスペースアドミン SDK のグループスセッティングス API のパラメータはまあ60個近いものがあってこれを設定画面 上, 画面上で適切に設定できるというのは結構難しいかなり難しいであることは簡単ですよねもう こ, こで Python の出番ですよ管理画面が使いにくいなら API を叩けばいいじゃない公開範囲に関するパラメータを指定してリクエストすればいいんです実際のコードの一部ですがえまあ誰が参加できるの招待されたユーザーだけだよと 誰がメンバーを確認できるの組織内のユーザーだけだよと。誰がメール見られるのメンバーだけですよと。誰からのメールを受信できるの世の中すべての人からですよと。といった具合に文字で定義してしまえばいいんです。結果は簡単ですね。指定した設定のグループアドレスが一瞬で作成完了します。Python のおかげでこの管理画面の操作から解放され、設定ミスや情報漏えからおさらばできる。VIVAPython。お次。 ドライブ管理と言いつつ、これは何をしているのかですが、まあ一言で言うと外部への共有を特定の条件で自動停止させています。より具体的には、社外へのファイルを共有した後ファイルを使用しなくなったら共有を解除する、Google ドライブへ招待して、一定期間アクセスのない社外のメンバーを共有対象から削除するといったことを実施しています。 なんでわざわざ Python で共有を停止するのかの背景の説明に移ります。Google ドライブはまあ主に2通りの共有方法があります。1つはフォルダ単位、ファイル単位の共有で、これは主に一時的なファイルの共有に使用します。もう1つはドライブ単位の共有で、これは主に長期的なファイルの共有に使用します。どちらについても共有したタイミングでは適切に共有範囲を制限できるんですが、まあ、共有してから時間経過すると、往々にして状況が変わっていることが多くて、当初、適切だった共有範囲というのが不適切になってしまうことがあります。 例えばまあ先方の担当者が辞めてしまったとか、そういったケースがありますね。これらの意図せず不適切に外部に共有されたままという状態を、上司としては根絶したいと考えます。ですが、残念ながら Google ドライブでは、一度外部へ共有したファイルの共有解除というのを中央集権的に管理することができません。より具体的に望ましい設定の例を挙げますが、例えば7日間だけ有効な URL を発行して、ファイルを共有したいといった設定。 これは共有期間のオプション、共有期間設定のオプションというのは最近追加されましたが、組織としてこの共有期間を強制するといったことはできない状態です。また、1ヶ月だけ共有ドライブに招待して共同作業したいといった設定は、そもそも共有の機器を設定するオプションがなくて設定が不可能です。このため、Google ドライブは一度共有したら共有したままになりがちという問題があって、ファイルサーバーとして Google ドライブを使用し続けるには、共有の提唱、何らかの方法で実現する人がありました。 これを解決するために Python で2種類のプログラムを作成して定期実行することで解決に導きました。一つは、ファイルの共有停止プログラム。これは一定期間更新のないファイルの外部共有を解除するものです。もう一つは、ドライブのメンバー削除プログラム。一定期間アクセスのないメンバーを共有対象から削除するものです。 プロログラムのフーーチャートをそれぞれぞ示し ま, すまずファイルの共有停止プログラムですが組織のドライブ内で外部共有可能な設定になっているドライブをリスト化しそれぞれのドライブ内のファイルに対してファイルの最終更新日を確認して最終更新日が7日よりも前であれば外部に共有されているか確認して共有されている場合共有を解除し結果をスラック通知します。 次にドライブのメンバー削除のプラグラムですがこちらもだいぶ共有可能になっているドライブをリスト化し権限を確認しえドライブへの権限の付与というのはまあユーザー単位かグループ単位かの2種類があるのでそれらについても分岐を記載しえーそれらが社外のメールアドレスだった場合でなおかつえと期間内に共有ドライブへその相対した共有ドライブにアクセスがあるかないかというのを確認しえアクセスしてなければ権限を削除しています。 結果を最後にスラックに通知して完了です。こ の, ドライブこ の, このプログラムはドライブ API とここでディレクトリ API ですねで。最後にアクセス履歴を確認できるレポート API というのがあってこれを叩いて確認しています。これらのプログラムを実行すると指定した条件で外部共有が解除され図のようにスラックに解除された通知が来ます。より詳しい内容をあの自社のテックブログの方に記載しているので参照してくださると嬉しく思います。 この、Google、ドライブの共有停止ですがもし Python がなければ共有の自動停止をしたいという要望は叶えられずせっかく Google ワークスペースを利用しているのにセキュリティ上の懸念を払拭するためにファイルサーバーとしては他の SARS を導入しなければならないといった事態を回避することができましたもし仮にファイルの共有サービスを別途契約するってなったらそれだけで年間100万とかになってきますからねありがとう Python っていうところです Google、Workspace、最後の事例です認証アプリの一覧化についてて紹介しますこれ認証アプリって言われても、まあ、皆さんピンとこないと思うのでより正確な表現すると Google のアカウントでアクセス権を発行して認証して接続したアプリのことを指しますここで Google アカウントの設定管理画面のセキュリティのタブここから確認できる接続済みアプリケーションと発行している権限のスコープっていうのをユーザーごとに一覧化します なんで一覧化するのって話なんですけど、背景を述べると、一言で述べるなら、シャドウ i t の利用状況を把握したいためです。このシャドウ i t っていうのは、組織で利用を許可していないアプリやサービスのことを指します。根本的には通信の監視であったり、抑制であったりっていうことをすることで解消するものなんですが、IDP 側の認証ログっていうのも有用な特性の手段の1個であり、確認する価値があります。 シャドウ IT は潜在的に情報漏えいの温床となりやすく、えー、2つの大きな課題、懸念があります。1つは、例えばメモアプリやクラウドストレージなどが例に挙げられるんですが、そもそも機密情報を保存できる場所っていうのは、情報資産管理の観点から制限しなければならないんですが、えーと、クラウドサービスというのはどこからでもアクセス、どこからでも気軽に利用できてしまいます。これをあまり厳しく制限しすぎると、従業員の利便性を損なってしまうので、落としどころが難しい問題です。 しかし、女子としては少なくともどのサービスが利用されている可能性があるのかという使用状況を把握したいと考えています。もう1つは、過剰な権限がサービスに対して付与されていないかという懸念です。サービス側から API アクセストークンが漏えいすることもあって、仮に漏えいしてしまうと、攻撃者からドライブやメールへの不正アクセスがなされるリスクが高い状態になります。このことから、権限は必要最小限に制限しなければなりません。 IT 統制セキュリティを司る上司としては誰がどのアプリにどの権限を付与しているのか確認する必要があります認証アプリと付与されている権限は管理画面からユーザーごとに一個一個確認できるんですがすべてのユーザーの認証アプリを横断的に一覧化する機能とかはなくここで Python の出番が到来します、えーまあ、なんか背景結構いっぱい ったんですけどまあ、プログラム自体は非常に簡単で対象のユーザーのメールアドレスを指定してディレクトリー API を叩くだけです。で実行すると、まあ、ユーザーごとに認証しているアプリとかスコープ権限の付与状況とかが一覧化されます。スプレッド シ, シートで集計し可視性を高めたものがこちらです。でここにはまあ表示していませんがやはりまあメモアプリとかクラウドストレージなどの認証が確認され、まあ、該当者に確認し、まあ、あの利用停止お願いしますということを依頼したこともあります。 はい、同じリストを管理画面から作成しようとした場合、ユーザーごとにページを開いて、コピーして、スプレッドシートに貼り付けて、また別の画面を開いて、コピーして貼り付けてって言ったように、おそらく1000回単位でクリックを操作するような事態になっていたっていうところがあって、まあ、私、Python のおかげでこの無限クリック地獄を回避することができました。ありがとう、Python、最高だぜ Google ワークスペースの次は Slack のお話です。チャンネル管理と投稿内取得についてお話 し, しますまずはチャンネル管理についてです。 えー、チャンネル管理、Python でやる必要があるの、標準の機能で十分なんじゃないのと疑問をお持ちのことでしょう、えー。Python でよくやる作業っていうのは、スラックの管理者として頻繁に操作することがある作業の効率化です、えー。全チャンネルの一覧化、チャンネルメンバー一覧化、チャンネルへのメンバー招待、他もユーザーグループの一覧化などがありますが、主なものはこの3つです。 えー、IT 統制を司る上司としては、全、え、社、ーまあ、的に使用するサービスのルールを定め、可用性、機密性、完全性を保ち、運用できるようルールを整える義務があります。スラックのチャンネル管理っていうのは、えー、可用性と機密性に直結するので、避けては通れない作業です。 中でも、あ先に3つ挙げた操作っていうのを、なぜ Python を使って行うかですが、1つ目、チャンネルの一覧化なんですけど、ビジネスプラン、スラックの上位プランでは、のこの機能あるんですけど、買いプランではないんです、ただ、この機能に2倍の金額をお支払いすることができるかといったら、少しやっぱり尻込みしてしまうところがあります。ここでで Python の出番ですね メンバーの一覧化、これ、意外に思われる方、多いと思うんですけどもあの、スラックチャンネルのメンバーを一覧化で出力する機能がないんですよ。このチャンネルに誰が所属してる、一覧にできない。チャンネルごとにメンバーを一覧化して、棚卸しするっていうのは、まあ、ニーズとしてあるんですけど、これをうまくやる方法がなかなかないと。で、まあ、経験ある方、多いと思うんですが、メンバーを一人一人選んで、スラックのチャンネルに追加していくてこれ、結構大変なんですよ。で、新しいチャンネル作って、このメンバー一括で招待しておいてみたいなこと、結構あるんですけど、まあ、結構大変なんですと。 全チャンネル一覧化、プログラムの概要についてちょっとお話 し, します。スラックアプリをまず作成し、チャンネルを読み取る権限を付与し、メンバー全員に承認してもらいます。これで、えっと、適切なチャンネル一覧を取得するトークンができます。こ の, チャンネルこのトークンを使用して、チャンネル一覧を取得する c o m ッションズリスト t i という API を実行します。 で結果なんですけど、チャンネル ID とかチャンネル名、チャンネルの種類、作成者などの情報が一覧化されて、これらがスプレッドシートで可読性を上げたものですが、まあ、誰が作って、いつできて、みたいなトピックは何でみたいな感じのが一覧化できて、これ棚卸が簡単になります。チャンネルメンバーの一覧化、はあんまり大したことやってないんですけど、まあ、ユーザーのチ ャ, ンあチャンネルの ID を指定して、鎌田選手のメンバーを実行すると、チャンネルメンバーは誰ですっていうのが列挙されます。 で一括招待もチャンネルの ID と招待したメンバーの ID を指定してインバイトを実行すると、まあ、一括で68人とかがっとインバイトできるよっていう幸せな機能です。Python のおかげで、まあ、安く s a ス s を使いこなすっていうことができて転職業務も省力化できてます s スラックの投稿内容の一覧化ですがどんなことをしているのかっていうところで特定のチャンネルに投稿された内容を取得して一覧化しています。 これ上位プランだと、まあ、これもまあ標準の機能で実装されている機能なんですけども、買いプランでは利用できないので、API を利用します。そもそも投稿内容を取得するニーズってあるのって話なんですけど、これはたまにあるんですよ。でここまで突然ですが、まあ、背景の説明に必要なのであの、オルタ社のバリューについて簡単に説明させていただきます。また会社の宣伝って。違います、背景の説明です。 私の所属するオルタというのはミッションとバリューを非常に重要視していて、まあ、ステイ・ゴールド、オーケストレーション、イズ・ワイの3つのバリューを、まあ、意識決定、意思決定の規範として定めていますで。それぞれについて求める行動、求めない行動というのを例示していて、メンバーはこのバリューの体現が求められます。でバリューを体現することでミッションを実現する。ステイ・ゴールド、ミッションに挑戦し続けるための姿勢。オーケストレーション、事に向かうための仲間との接し方。イズ・ワイ、根拠に基づいた意思決定の在り方。 えー、私の大好きなオルタのカルチャーの一つとして、このバリューの体現を称え合う文化があります、同僚がバリューを体現する、素晴らしいって感じたら、褒め称えるコメントをスラックのチャンネルに投稿するものです、例えば、彼のこの行動は極めてステイゴールドだとるまるさんからオーケストレーションを強く感じたとるまるさんの作成したこの資料は、ウィズワイに溢れているなどなど、私、現場ーーなんですけど、まあ、やっぱりチームメイトとか褒めるとパフォーマンス上がりますからね、褒めるってすごい大事なんです。 えー、みんなの褒めが一つのチャンネルに蓄積される。ここまでくれば皆さん動かりますよね。分析したくなるんです誰がどのバリューでどれぐらい称えられたのかっていうのを分析したい。ここで Python の出番です。まあ、高額 の, のプラン使ってれば標準でできるんですけど、使ってないので API 使います。プログラムの概要は、コードはまた非常に簡単で。えー チャンネルの、ID、を指定しカマセーションズヒストリーを実行して、ボットからの投稿を除外したり、会業を整形したりっていうのをやって、ファイルに書き出すということをやって完成です。ファイルには投稿者のユーザー ID とか投稿内容とか、タイムスタンプとかが出力され、これをスプレッドシートで集計して、あの見やすく整形したものがこちらです。誰がいつ、どのバリューで褒められたかということがカウントできるようになっています。 同様の集計は、例えばお客様からホットボイス、まあ、お客様からの直接申し出のあった要望などが蓄積されるチャンネルでも実施したことがあり、つ、まあ、まるところ、結局何が言いたいのかというと、まあ、カルチャーの浸透も、マーケティング戦略の立案も、ね、この深い部分で Python に支えられてるっていうところですね。本当に最後、軽いやつなんですけど、GitHub のプルリクエスト一覧化についてお話します。もう本当、皆さんからすると簡単すぎるぜって話だと思うんですけど、GitHub のプルリクエスト一覧、こんなんです。 これも一覧化します。なんでって話なんですけどあの上場に向けた監査の対応の一環として実施してますで監査の項目としてリリースの時に、えー、リリース事前にテストしてその記録残ってるんですかとでその事前にリリースが承認されてその記録残ってるんですかっていったことが第三者の観点から確認されます この確認というのは全件に対して行われるわけじゃなくて、監査対象期間約8か月のプルリクエストの中から、監査法人がサンプリング対象として選択した10件から20件について行われます、ただ、このサンプリングにあたって、募集団となる一覧を出力する人があるんですただ、の GitHub のメニューはちょっとあの CSV 出力の機能がないんですね。 なんで PDF とかスクリーンショットでこの画面を提出するってことも可能なんですけど1ページ25件しか表示できないので32枚の画像極めて非効率なのでここも Python の出番ですねと組織リポジトリ何ページ目まで一覧化するっていうのを指定して API を実行します実行するとプルリクエストのステータスやタイトル作成日時更新日時などが一覧化されます えー、可読性を上げたものがこちらです、まあ、でもちょっとタイトル見れないんであんまりあれですけど、まあ、いつ作られ、いつアップデートされ、いつマージされたのかといったところが出力されます。これ、監査法人に出して、じゃあこれ出してくださいっていうやり取りが可能になるんですね。なので、まあ、一言、監査の対応にもパイソンはい、ちょっとかけ足すすぎたかなあの、事例の紹介が終わりました、最後に発表のまとめです。まとめ、いろいろ思い浮かんだんですけど、あの結局、一言に集約されました。 もう I love Python この人はですね、まあ、そもそもなんですけど私あの Python なしだと大学の卒業が危なかった感じの人間であの研究室の言語フォートランなんですけどもう本当に読めないんですね。でこれちょっと研究室でフォートラン使ってないけど Python 使っていいって言って、まあ、何でもいいけどって言われてあの使わせてもらって卒業したんですけど、まあ、その時やっぱりあのナンファイとかサイファイとかあのパンダスとかがかなりあのプログラミング力のない僕を支えてくれました。 なんで、まああの、Python なしでは大学卒業は危なかったんですけど、おかげさまで卒業でき、今こうやって生きてます。で他にもプログラミング言語ありますけど、まあ、読みやすく書きやすく、ライブラリーも豊富で、サンプルコードも多いっていうのは、本当にありがたいことだなと思ってます。今日紹介した、まあ、GUI では解決できないっていうところも、まあ、API 叩けば一瞬でできることがある Python は私にとっては、まあ、とても手に馴染む愛用の工具のようだなと感じています。 これもここにいるコミュニティの皆様が盛 り, 上げ盛り上げてくださっていることが背景にあると考えていますこの場の皆様オンラインで聞いてくださっている皆様そして最後に日頃一緒に働いてくださっている同僚の皆にお礼申し上げますご清聴ありがとうございました 発表ありがとうございましたスライドに質問がございますのでこちら読み上げさせていただきますまず一つ目です Google ワークスペースの操作ってガスでもできると思うのですがあえてパイソンでやることにどのようなメリットがあるのでしょうかとのことですはい。おっしゃる通りでパイソンを使わなければならないかというとまあそのなんか Python でである必然性は実は実ないですただ、えっとまあ、社内にやはり Python のエンジニアが多いというのもあってこのメンテであったりがしやすいというところであったりあのガスってあの僕あの30分しか実行時間がないみたいな感じのがあってあの複雑な操作とかをこう長い時間するってなったときにやっぱ制約条件が問題になってくるっていう理由があってあの、まあ、サンプルコードも多いし Python を選ぶっていうことを今回しています。 ありりがとうございいまます。す。では続いての質問になります、えー、ツールのテストをどのようにしているかが気になりました長期的にメンテナンスする上でデグレ、カッバグをどのように防ぐかを知りたいですとのことです。 そうですね、あのー、このツール、できてから、まあ、あんまり時間経ってない、1年ぐらいしか経ってないんで、まあ、長期的にメンテナンスするっていうところには、まあ、コレクトに応えられるかっていったらちょっと怪しいんですけど、あのー、社内で、あのーまあ、総合レビューしてるので、私、そんなにプログラム書く力ないんですけど、まあ、社内にはやっぱスーパーエンジニアたちがいるんで、彼らに見せて、もうちょっとここ、綺麗な書き方した方がいいよとか、分かりやすいよみたいな感じのを見せることで、上、まあ、長か、まあ、私以外のメンバーも分かるようにして。 で、何かあっても報告が報告してもらったりとか動かないようになってるよ。ってい う, ような報告してもらったりするようなアプレーションを整えてます。ありがとうございます。では、続いての質問になります、えー。ワークスペースはテラフォームプロバイダーもありますが、比較等はされましたでしょうか？とのことです。インフラストラクチャーザコードですよね。ありがとうございます。あのテラフォンを検討したんですよ。テラフォンを一部検討したんですけど、あのー？ テラホームだと設定できない項目とかが、グーグルワークスじゃスはないかもしれないんですけど、社内だとやっぱり上質って、AzureAD とか、そういったあのインフラを使ってるんですけども、そちらをテラホームで管理したいってなったときに、テラホームにこのパラメーターを設定するところがないみたいな、感情状態とかがあって、テラホームで一括管理っていうのは今後進めていきたいところでありますが、今じゃなくてもいいかなっていうことを考えてますありがとうございます。では続いての質問です。 情報システム担当イコール書務ということとのことです。ああの、の情報システム部門どこが担うかっていうところは結構まああの会社によって違うところであります。なので、あのコーポレート部門があの上質部門を抱えて書務、まあ、的な運用をしているところもあれば、あの例えばまあ、テックの会社とかだとどちらかというとコーポレートよりもまあ、開発チームに寄せてモダンな 上質にしていいこうみたいな感じの動きをしているところもありますなので、まあ、どちらもあります、庶務的なこともやっぱりやったりします、あの天井裏の配線とかコピー機の周りの調整とかいろいろやったりするんですけど、あの私は、まあ、あのやっぱり、上質とい役割的には横串を指すような部門なので、まあ、会社の全体が見れるようなあの役割を担っていればいいなと思いますありがとうございます。 ワークスペースのシャドウ IT は利用できるアプリの制限や API 制御などセキュリティ機能では足りなかったケースなどがあって利用状況のチェックにした感じでしょうかとのことです。ご質問ありがとうございます。おっしゃる通りです。えっとまずえっとまああの何事も制限をかけていく前にまあ、状況を把握しましょうというところで、まあ、現状を把握しでまあそのすごい大量にその。 許可していない s a ス s が利用されていたら制限の方に踏み切ろうと思ったんですけどやはりあの社内のまあ IT リテラシーとかもあって結構あのあ上質が普段注意してる利用しちゃいけない s a ス s 使っちゃいけないよっていうのをみんな守ってくれてるなっていうところであの確認し制限の方にはまだ倒していないという状態ですただまあ今後セキュリティ要件を上げていくにあたって例えばそのなんかドロップボックスへのアップロードのこうポストリクエストとかは あの遮断するみたいな運用とかは整えていく可能性がありますありがとうございますでは続いての質問になります、えー、上司数1人目がつよつよで業務が高度に自動化されていると2人目以降の採用や引き継ぎスケールが大変になるジレンマもある気がしますがいかがでしょうか その辺りのバランスなどもなどもし考えられていたら聞きたいですとのことですいや本当にいい質問ですね、上質の悩みのうちの一つです、なので、あのいい上質いたら紹介してくださいということを言いつつ、あのまあ、やっぱり そ, のそうですね、あの言うて、GUI でもできなくはないなっていうようなレベルで整えておく、例えばなんかコードに自動化しきっちゃって、i p a a ー s とか使って、サービスとサービスを全部つないで、あのまあ、 あのな入社のタイミングでスマート h r さんとかにレコード登録したらプロビジョミニングで他の s a ス s も全部作られていくみたいなことを や, るやってる会社とかもいらっしゃるんですけど、まあ、あのそこまでやらなくてもまだ入社の人数的に大丈夫だなっていう間はある程度、まあ、あの手をペに傾けておくっていうようなことをまあ今やっています。 まあ二人目とかでこう来てその二人目のこうメンバーにまあ上調化していく時とかにオペレーションをこうどうやってやろうかって考えて二人 の, あの着地点をこう探るっていったようなアプローチがいいんじゃないかなと私個人的には考えております。ありがとうございます。えー、続いての質問ですい。いっぱいありますね。ありがとうございます。はい、あのたくさんございます。<笑><笑>めっちゃあるよ<笑>、えー。s スラックの話で評価し合う仕組みについて。はい 評価されるためのコツ等はありますでしょうか？<笑>とのことです。<笑>ああ、いや、これ難しくて、あの人目につく人は評価されやすくなってしまうんですよね。あの、やっぱりそのまあ、上質とか組織横断型がなので、あのいつも助けられてるっていうようなことが多いと思うんですけど、やっぱりその小さいチームで3人とかしかいないチームで相互に本当に助け合ってるとかっていうのはまあ、評価されにくいとかもあったりするとは思います。なのであのまあ、評価目的にしてないですけど、まああのされたらラッキーぐらいのあの？ 立ち位置であの仕事に臨んでいるっていうのが私の考えです。まあでもやっぱり褒められたら嬉しいんですよ。褒められたら嬉しくてあのいやそんなことないんだけどねって嘘吐いちゃったりするんですけど、あのまあ評価されなくてもまあやるべきことをちゃんとやっていくっていうことなまあ常識としてはやっぱ大事なのかなと思ってますし、仕事ってまあそういうもんですよねっていうことをこれで思ってます。ありがとうございます。じゃ続いての質問を読み上げさせていただきます。えー どれも切実なニーズがあると思うのですが、とすると逆に、こういうことをやるサードパーティーのプロダクトはないのでしょうか、ない場合、ご自身や会社でこれをビジネスにしたりはしませんか<笑>とのことですえー、っとですね、これは一瞬考えたりもしたんですけど、これなんかでも、SARS 側がその機能として整えてないって、いずれ未来方向から考えると、きっと整えられるんですよ。 合理的な方法 で, で別に僕がこのコードとかを、まあ、あのもしご要望とかがあれば公開したりとかしたらそれってなんかこうお金払ってまで使うみたいな感じのところはあってなんかお金を払わないなるべく安く使いこなすためになんかこうこういうなんかこう小手先のことをやってるのになんかそこでお金取るってなったらなんかこうすごいダブルダブルスタンダードが生まれてしまうところあってちょっとあんまり筋がよくないかもしれないなとか思ってますし 一方でまあ資産管理ツールとかがこういうところに手を伸ばしてこういったこともできますよみたいな感じのところをアプローチとしてやってるところもあってま あ, ありがたいなと思ってるところですありがとうございます、えー、続いて感想になります、えー、これ一人でやるのすごいだそうです<笑>嬉しいですありがとうございます<笑>ありがとうございます、えー、続きましてもえっ、ー、と感想ですかね えー、Google ワークスペースのグループ設定は Python でやるのが楽ですよね一括送信用グループを単発で作ったりなどよく使いますとのことですどうしよう<笑>、えー、続きましてもえー、と感想になりますかねスラックのチャンネルに参加したメンバーのメンテナンスをしないので参加しなくなったプロジェクトの通知がずっときます棚卸し重要ですねとのことです 鼻下ろしましょうみ ん, みんな頑張ろう<笑>ありがとうございます、えー、最後、えー、3つ感想がございましてこちら同じ方からの投稿でしたのであのまとめて紹介させていただきます、えー、謎の音声がタガログ語だとわかる問題調査力<笑>、えー、共有期間設定ないんだボックスとかにはあるあちょっと製品名を言うのはあれだったんであれですけどボックスとかあるんですねんでみんなボックス使いたいんですよわかりますちょっと高いんですねやっぱり分かります 続いても感想がございます。こちらで最後になります、えー、上場の監査ってそんなところまで見るんだとのことです。そうなんですよ。あの日々頑張っ日々あの開発の皆さんが頑張り、プロダクトマネージャーの皆さんが頑張り、上質がやってることを確認してありがとう。っていうのがまあ、上場の監査のうちのまあ、大きなフローのうちの一つですね。